金曜午後10時が1月13日に始まる。突然死んで幽霊となって現世をさまよう鳥の直樹佐藤健さんと恋人の直樹の死を受け入れられない相馬優衣、井上さん、直樹と唯一意思疎通できる刑事魚住城、松山健一さんの3人が必死に運命に抗い奇跡を起こそうとする姿を描く。初回は15分拡大で放送。 脚本は、2021年度前期の NHK 連続テレビ小説、朝ドラ、お帰りもね、などで知られる足立直子さんのオリジナル。井上さん、佐藤さん、松山さんは連ドラ初共演だ。優位と出会う脳神経内科医のソンハヨンを女優のシム・ウン・ギョンさん、直樹と、たびたび遭遇する謎の男お笑いコンビ、インパルス、の板倉敏之さんが演じる。 洋食店八鳥のオーナー池澤英はエスケ役で荒川良返しさん、ジョーガウ事件の被害者高原良花役で近藤千尋さんも出演する。第一話は、互いを運命の相手と確信していた優位と直樹優位にプロポーズしようと決めた矢崎、直樹は不可解な事件に巻き込まれる。最愛の人が突然姿を消した悲しみに暮れながらも、直樹を、